you 皆さん、おはようございます。ええー、星空写真家タイムラプスクリエイター成沢です。今、霧ヶ峰に来ております。ちょうどね、今何時。朝。今、朝5時でございます。寒いな、うん。こういう感じですね。こう綺麗ですやっぱりこうやって。腰取って、ホーリーグレイル取ってっていう感じ。はい、で、今日はですね、v え、ブイログでございます。 今, 今、えー長野霧、長野県の霧神屋にいるわけですけども、原村星祭りでいつも利用するです、ね、星月のオーナーが運営しているペンションがあるんですよ。えー、ペンションいるえるっていうんですけど、えー、そこがですねやっぱ今ねコロナの影響で全然お客さんが来ないっていうことで、であのーちょっとね、数人で。 まあそちらに一旦宿泊しに行きましょうとお金を落としてあげたいんですよねお金を落としてあげたいんですけどやっぱ感染症対策が怖いしまああっちはあっちでねやっぱりその関東、まあ、埼玉あたりから、まあ、複数、えー、20代から40代が来るわけですから怖いと思うので夕食なしにしたんですよ夕食はなしにして本当に素泊まりっていうか泊まってちょっとオーナーと えー、お話を、えー、会話を楽しむというか、そういうレベルの宿泊プランにしましょうっていうことで、やったんですけど、お世話になってペンションなんで、ちょっとでもね、そういう売り上げに貢献できればっていうことで、みんなで、えー、宿泊星ツアーという流れにしました。まあ、とりあえず、今は、えー、まだ撮影するんですけど、あっちから太陽が昇ってきて、多分ね、あそこの、あれなんだろう、南アルプスなのかな あれが、ヴィーナスベルトが落ちて赤く染まると思うんで、うん。あっちめっちゃ晴れてるからさ、多分ビヴィーナスベルトは今日出ると思うんですよ。こっちに。で、雲もこっちにあるから、いい感じでピンクに焼けんじゃないかなと思うんで。というわけで、えー、今日も行ってみましょう すごいんですよ。これ、今、Z5 を使ってたんですけどね。Z5。撮影終わった瞬間に、もうこういうのがね、見れるんですよ。なんかちょっとピンボケしますけど。撮影終了後にすぐこれでてタイムラプス動画を生成できるって、すげえなーと思って。エントリーモデルにしては、上出来すぎますね、こいつね。 あと3分でーす。へいシーリータイマー3分鳴らしてはいタイマーを3分にセットしましたおっ3分だったか。えしてゃくかあったかい。 もう、触っただけだったか い,、うん、いうん。使い終わった回路は、これ、脱臭工具があるんで このなんか靴とか機材の中とかに入れておくとねいいっすよえっ、ー、とこの後はあとはお風呂に入って体をきれいにしてからお友達に会いに行こうと思いますすごいとこだな切り紙。霧 温泉に着きました。それじゃあさっぱりしていきたいと思いまーす。さっぱりしましたー。さっぱりしたー。桜すごい綺麗です。めっちゃ綺麗。奈良まだ咲いてるのね。桜飛んでるな。ちょっと動画撮ろうかな。雲が出てたら。 また霧神に行ってタイムラプス撮ろうかなと思ったんですけど、全然雲出てないから、動画撮ろうかな、 ど う, しようかねじゃあ体が小さいとねこういう時本ン便利なんですよねよいしょじゃあ持っていこうん いい感じの雲が出てきてる。やるか？行きますか？じゃあ。よし？ あの青い家がペンションいるルだと思いますねあこれだこれほらあん。着いた着いた着いたこんにち は, こんにちは こんにちはあどうもどうもお世話になりますこんにちはどうもどう も, どうもえナイサーさんだった<笑>いや途中眠くなって寝ちゃった。<笑>ごめんごめんいろんな途中しちゃ<笑> あ, ありがとうございますあちゃんとセットになってるありがとうございますえあコーヒーもらおうかなありがとうございますーーこれいつ撮影したやつですかえ いもうここに来て40年近く経つからその間でポチポチポチポチだったり最近はもう年は年で寒いのもわくて寒い<笑><笑>いやみんな同じですよえ、ね、だって私今年80だからねえ80ですかあれうう全然見えないありがとうございま す, えそうですか皆さんそう言ってくれるんだけども<笑> 80ですかそうだだ初めてお会いした時から全、ね、然変わってない気がしますいや全然変わってな い, い 時間軸が飛んで、申し訳ございませんええー、そうあのあとですね取り忘れてたんですけど、えー、みんなで星の撮影をしましたこのペンションいる L のこの裏側ですねここがテニスコートになっていてさっきまでここでみんなで星を撮っていましたはいで周りに街灯があるんですけど天体写真を撮る分には もう十分な暗さでして。じゃあ、昨日、今日と2日間にわたって、えー、撮影 Vlog をお送りしました。八ヶ岳が見え、テニスコートからは八ヶ岳が見えます。えー、とりあえずね、このペンション入れるのオーナーが、えー、元気な姿を見れたので、とりあえずほっとしたっていう感じですかね。もう私たちできるのこういうリビたるお手伝いしかできないですけども、 うん。なるべく万全な策を施しながらね、こういう今までやっていた普通のことっていうのをできるように心がけたいなと思います。まあ早くこの状況が良くなりますように。それでは今日はここまでになります。えー、また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。いい